春になったら、松本へ行こう。チャーギルチン。春になったら、松本へ行こう。雪のように、蕎麦の花が咲く前に、松本へ行こう。 空と大地が一つになるところ古き松にくだらの息吹宿る松本へ行こう花が咲く前先についてその花を待とう 春になったら松本へ行こう愛を告げる蕎麦の花が咲く前に松本へ行こう自然と人が一つになるところあなたと私の魂が出会い溶け合う 松本へ行こう花が咲く前先についてその花を待とう